十三番ホールに来ました打ち上げの真っ直ぐホールです打ち上げてますのでオーディアピュアと142番目がホールとなっています綺麗なドローがかかってフェアウェイ左にナイスショットです ちょっと左引っ掛け気味、左ラフ問題はありませんちょっと右にふけてしまいました木に当たったようです木の音がしました木に当たった音がしました 左フェアウェイナイスショットです。正田選手気に当て運良くフェアウェイに戻りました。ピンに向かってまっすぐ飛んでいってます。ナイス。 147、四8ヤードですが上りがあるのでトアゲンストで横からの風で155ヤード程度でしょうかちょっと引っ掛け気味に左に行きました杉原選手、残り130弱ですが上りなので。 百三十五ぐらい打ってもいいと思います右。ちょっとショートでした。杉原選手約中ヤードのアプローチショットですが、グリーンがあまり使えないため高く出して柔らかく打ちたいところです。 ええ、な、アプローチです。ナイスアプローチ。ありがとうございます。お手本のようなアプローチでした。いくと、二のスライスラインです。はい、惜しい。ナイスパ。 ナイス見事に決めましたさあパーティーパットどうか惜し14番パー5ですえー、1打目の落としどころが 難しいホールです二打目はブラインドショットになります先ほどのホールは木に当てながら二打目スーパーショットでバーディーを取ったポイントランキング2位の浅田夢乃選手ですえ杉浦選手ドロー をかけて。ナイショットです。ナイショー。ナイショー。ええー、ちょっと上げてきてます。 山を越えるとこんな感じになってます杉原選手、えー、今までのトーナメントでこのホール見たことのないようなドライバーの飛距離でツーオンもいけると思います吉島選手大2投です 選手を投げてみますちょっと右に出てしまいましたが大丈夫でしょうかかなり右に出きますマザー選手暫定球になりますこれもきれいにクリアに当たりナイスショットです っ引っ掛け気味ですが問題ないでしょう杉原選手ドライバー280ヤードアゲンストで飛んでいます残り210ヤード上り低い弾までちょっと右右に出てますあ木に当たってしまいました 第3打です。 でトラブリショットですが私前田に向けることができるおおナイスショット。さあ杉原選手第三打どうすることができるか ってしまいました。もったいないショットでした。残り60ヤードのショットを打振ってしまいました。ナイスアプローチでした。第4弾 一寄り切りませんでした金丸選手、二重ヤードフックラインのアプローチショットですかなりフックしますいい感じアイスアプローチさあマスカ選手、パターンは使いません ナイスリーえー、手前から奥まですごく傾斜があり、えー、縦横、横縦であれば上につけるとバーディはないと思います。まだ横につけると曲がり具合を読むのが非常に大変なグリーンになっています。 ナイスパーナイスパーティー15番350ヤード ここはティンは10ヤードほどおろなので360ヤードのパフォです、えー。ブラインドホールで若干グリーンが左側に見えます。左ドックになってます。なっしょー。上右。グリーンが狙いやすいいい角度に。 です選手ちょっと左に曲がりすぎて、えー、左斜面に落ちましたがフレンドリバウンドでかなり転がって落ちてきたようなように見えます。ロングヒッターの 杉原選手ですドローが持ちまで右からフェアウェイやや右サイドにかなり飛ばしております大島選手ですフェアウェイ 左、右キックでフェアウェイキープです残り135ヤードセカンドショットです綺麗に当たってフェードがかかってナイスショットバーディーチャンスにつけましたザザツ選手も同じく残り135ヤード 綺麗にドローがかかってすじってます距離はナイスショーバーディーチャンスです残り100ヤード前後となってます260ヤードほど飛んでますドローがかかって綺麗にピンに向かっていってますナイスショー バーディーチャンスです河村選手飛ばし屋の杉原選手をオーバードライブしていますナイスドライブでした残り90ヤードんーちょっとプッシュしてしまいましたグリーン右にオンしました ラ下りのフックラインナイスパー。 スパ惜しいさあマサゼ選手バーティーパッドです大島選手のパッドのラインが非常に参考になったと思いますスライスラインですナイスパーティー